原誠君はいえっと、今、日銀は国債の保有量が発行残高、発行数の 53.7% と、まあ、つまりは半分以上保有しているわけですね、この政府による国債発行、あ 失, 礼失礼、この、えー、日銀が国債を大量に保有することによって、政府による国債発行を容易にして、財政規律を緩める要因になっているとは考えられませんか。 上田参考にこれはあの財政運営につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、えー、政府、えー、国会の判断で行われるものというふうに認識しております。その上で、あの現在の共同声明の中に、えーっと、政府サイドにおいても、えー、中長期的な、えー、財政の持続性について、えー、努力をする。 そういう財政構造をの確立を目指していくという記述があるということは重要というふうに考えてございます前原誠司君財政法第5条は日銀の国債の引き受けを禁止していますまあ、もちろん直接引き受けてはいないということですけれどもしかしこの日銀が行っているのは実質的な財政ファイナンス私は財政法第5条違反ではないかそして この、まあ、財政規律を緩めることになっているんではないかと思いますが、財政法第5条違反とは考えられませんか。上田参考人えこれはあのまず第一に、えー、政府から直接国債を買っているわけではないこと、それからより重要な点といたしまして、えー、物価安定目標を達成のために国債を買っているということでございます。しいまして、あの 財政ファイナンス、えー、政府の財政資金の調達支援が目的での、えー、国債購入ではないということでございます前原誠意君。先生が以前、日銀の審議員をされているとき、2001年に日銀券ルールというのを作られてますね。日銀が保有する長期国債を残の残高を、日銀券の流通残高以下に収めるという政策上のルール。つまりこれは 日銀が無制限に国債を引き受けることを抑止する目的で作られているものでありますが、これ、日銀券ルールというものは、上田総裁になられたときにはあ、どうされますか、あのご自身が以前、えー、審議員のときは、それを、まあ、作られる立場であったわけですけれども、これについてはどうお考えですか上田参考人、この点については私は次のように考えてございます。えー、以前 日銀権ルール、えー、その内容、は今、前原委員ご指摘のとおりでございますが、がありましたのは、えー、日銀があの国債を買うということに、えー、おっしゃるような財 政, 財政ファイナンスに当たらないようにするために、何らかの歯止めが必要であるという観点から、そういうルールが設けられていたというふうに考えております。で現在それれは廃止されているわけですが それに代わるものが 2% のインフレ目標であるというふうに私は考えておりますすなわち先ほど申し上げましたように現在長期国債を購入しているのは金融緩和効果を作り出しインフレ率を 2% に持続的に引き上げるためでございますその帰結といたしまして 2% が達成されれば国債の購入はそこの時点 その前後から、えー、急速に縮小していくということで、規律は保たれるという作りになっておるというふうに考えてございます前原誠二君、まあ、お言葉を返すようですけれども、2年で 2% の物価目標が10年経っても、えー、達成できない、まあ、今は、まあ、コロナ禍、あるいはウクライナへのロシアの侵攻などなどの、まあ、特殊な要因の中で、えー、物価上昇になり、 先ほど、上田先生おっしゃったように、これから下がっていくんじゃないかとまた言われてます、歯止めにならないじゃないですか、つまりは 2% の物価上昇というのは、これは、えーまあ、永遠に届かないかもしれないと言われているものでありまして、そういう意味においては、私はあの歯止めにならないと思いますが、いかがですか。上田参考人。これはあの将来のことを確実に見通すことは誰にもできないわけでございますが、えー 先ほど来申し上げておりますように、基調的なインフレ率の動向にも、中央銀行か、日本銀行から見て、良い目が出てきております。これを育てることによって、あの 2% のインフレ目標に到達するという可能性はあるというふうに考えてございます前原誠二君。まあ、先ほどどから議論ありますけれども日本銀行は 政府の子会社だと考えておられますか。いかがですか。上田参考人これはあの安倍元総理のご著書の中にそういう記述が出てくるということを、えー、私はまだ拝見しておりませんが、聞いたことがあります、ね。えー 私としては、その安倍元総理のコメント、考え方にコメントすることは差し控えたいと思います、その上で一般論としてでございますけれども、確かに政府が日本銀行の株といいますか、出資権の過半を保有してございます、しかし、議決権がない出資権でございます。 その上で、えー、中央銀行、日本銀行の、えー、政策、業務の運営については、日本銀行法によって自主性が確保されております。そういう意味では、子会社ではないというふうに考えてございます。前原誠意君。まあ、金利があれば、国の利払い費というのが増えるわけです。まあ、その将来、物、ま、価、あ